文書作成のお話。まずテキストと文書の違い及び文書作成の位置づけについてお話します。コンピューターは情報を処理する装置なわけですが、まあ、人間のテキカットを、まあ、情報化活動ですね。アウトプットは大半が文書で、まあ、本の場合もありますけれども、レポートとかも多いです。このため、文書を作成するワープロソフト、あるいはこれからお話しますが、文書整形系、 ここではテキストと文章の違いについても説明します。テキスト情報というのは既に、えー、学べましたが、文字で表された情報のことがテキスト。でテキストを扱うソフトの代表的なものは、まあ、テキストエッターで。テキストエッターでは文字の並びは自由に修正できますが、 作成したファイルの文字はどれも同じ大きさでえ、ですからそれによって美しいとか読みやすいとかはあんまり言えませんね。で、私たちは大量の情報を取り入れるために文章を読むわけですから、それが美しくて読みやすいということは大切です。では、その具体例に入る前にえ、次のことを考えてみてください。美しい文章とはどういうものを言うんでしょうそれから、なぜ美しい文章が望ましいんでしょう 一番目の質問、美しい文章とはについてですね、例えば、文字が綺麗な形であるとか、えー、多様な文字が使われているとか、浮かんだ人もいるかと思うんですが、文字が綺麗でも、デタラムな不足で並んでいたら、えーまあ、読み取れませんから、それじゃ嬉しくなるんですね。ですから、それだけではないということがわかります。そこで二番目の質問になるんですが、えー、なぜ美しい文章が望ましいのでしょう。それは、 文章が美しいと、内容を読み取る効率が良いから、だというふうに言えます。たくさんの情報を処理しなくてはなりませんからね。だから、具体的には、文字の並び方が読みやすく、あここは無駄だなとか、ここはずらなとか、構造が速しやすく、必要な箇所が探しやすいこと。もっと言い換えればですね、文章の構造が読み手に的確につたあること、だと言えます。このプレゼンテーションのスライドでも、 無駄種は青で。それから特に重要な過剰書きは赤でと。使い分けてますが、これも無駄種だとか過剰書きだとかいうものがはっきり分かるように工夫されているわけです。まあ、色は立っておき、逆に言えば美しい文章というのは内容であるテキストに加えて文章のどこが何であるかという不可情報があって、それが読み取りやすいということですね。不可情報がなかったら無駄種だったら多くしようとかいう処理もできな い, じゃないですから、 その付加情報がが含ままれていることが必要になります。次は文書整形のアルゴリズムの判定です。ワープロソフトや文書整形系がどのようにして一つ一つの文字を紙の上に配置しているかを言葉で説明できますでしょうか例えば、初期のワープロソフトでは原稿用紙モデル。つまり、我慢や紙の上の縦横サイズが決まったマス目があり、こうマス目もありますね。そのマス目に1文字ずつ埋めていく というアルゴリズムが使われてました。それだと、えー、どういう嬉しくないことがあるでしょう、うん、例えば、一文字ずつ埋めとくと、たまたま、行の先頭で、えー、まあ、九、え、点、ー、等点、点、えーまあ、とか丸が来ちゃうことがありますね、こういうの。えー、一番行の先頭に、丸や点が来たらまずいですから、えー、それはどうかしなくちゃいながらない。じゃあ、例えば、えー、この後ろに、一、えー、文字だけぶら下がると、この右側が揃ってなくなりますよね。 そういうふうにいろいろとこう良くないことがあります。それからですね、この1文字ずつ入れるとですね、英字も1文字ずつになりますよね。英字1文字ずつというのは非常にスカスカに見えます。で、そこでですね、英字を2文字ここの一マスに入れるというソフトもあったことがあるんですが、今度はギュウギュウになります。しかも、英字のスペルが奇数の文字数だと半分空きができたり、そういうふうなソフトがあるんですね。 もっと大きな問題をいただいてですね、現行用紙モデルで、このスペースを使った自下着をしてしまう人が多いんでしょう。でその後で、1文字分幅が広かったので狭く必要。そうすると、ここに入れたあった空白がずれてしまってぐちゃぐちゃになる。これは大変ですね。これをもう一回直すのがすごく面倒くさいんです。こういうのも、ちょっと問題があるなということが分かります。 本日のワープロソフトでは、そういうことはなくて、段落というのは、1行目のマージン、左マージン、から1行目の右マージン、右マージンは全部同じですけども、2行目以降の左マージン、この3つのパラメータを設定するようになっています。ですから、普通の1号に下がった段落は、この左マージン1を少し下げておくと、こう下がった段落になります。 逆に、過剰書きの段落の場合は、この1とか2とかいう番号が飛び出しててほしいですね。そこで、これ左マージンは左いっにして、2行目以降の左マージンを下げると、こういうぶら下がった感じになるわけです。こういうふうな、右マージン1個と左マージン2個で制御するというのが普通になっています。これはワー プ, プロソフトで、ルーラーという機能を使って、このマージンを自由に設定できるんですが、これをちゃんと知らないで、 そのさっきのスペースを使って開けるという人もまだ結構いるようです。まあ、この辺がワープロソフトのいろと、えーまあ、ややこしいところというか、使いこなせてないことがありますね。そして、さっき の, その、えー、丸とかがはみ出してしまうという問題はどうするかというのは、今ではこういうふうになっています。まず、えー、ここに金色があると、金色を送るんですが、金色が牛道だと嫌なので、この玉で送ります。 そうするとですね、ここがギザギザになりますよね。ギザギザを、えー、防ぐために、全部の字の間には2カワ、まあ、空きが詰めたんですけども。で、その空きをギュッと吹き伸ばすとゴムのように伸びて、で、みんながピシッと揃う。そういうアルゴリズムが使われています。で、伸びる時もね、全部の文字に対して均等に伸びるんじゃなくて、例えばピリオドの後ろとか、点の後ろとかは少し伸ばしても気にならないんで、概に伸ばすことができます。 そういうふうな、より高度なアルゴリズムによって、今日の文章は綺麗に作られているんです。例えばこういうのも、右側が揃ってますよね。これもやっぱりそういうアルゴリズムでできているわけです。そして、えー、実はその、1個のページについても今と同じ形で、こう、えー、見出しとか段落とかを次々に詰めていくんですけども、えー、段落と段落の間とか、過剰枠の間とかも、適当な大きさのにか、まあ空きが詰めてある。 そして、ページをこう縦に作るときに、少し伸ばしたり縮めたりして、きれいに揃えるということをしています。ここで重要なのは、その文字の空きとか、段落の空きとか、マージンのあたりなど、どういうふうに調整すれば見やすい文章になるかという、ノウハウが大事なんですね。で、実はこれについては、えー、本とか、えー、印刷物を作る印刷出版会は、非常に古くからの一致があって、ノウハウがあります。 こういうふうにすればきれいで読みやすいという。で、それを駆使して読みやすい書籍を作ってるわけですけれども、そこでラテフなどの整形システムでは、このノウハウを借りてきて、出版室の人がやるように、この伸びたり揃えたりという値を調整してくれるわけです。そこで、私たちは特にその出版の知識はないんですけれども、そのラテフなどのパラメーターをお任せして詰めてもらえればきれいにできると。 これが今日使うこの成型システムのいいところなんですね。まあワープロソフトでもそういう機能はある程度あるものもありますが、ラテフは非常に前から、このきれいに揃えるため の, のパラメータはお任せで調整するというふうになっています。